です皆さん、こんにちはーイェイ今日は v t ルの 動画があるんだけど実はね、私の大切なの話をしたいと思います。日本の好きなきっかけはアニメや漫画とか色々いろいろだったなんですけど、もう一つはパラジュクファッションだったんですよ。わーうパジュクファッションはね、やっぱり11歳ぐらいだった気がするんだけど中学校の1年生ぐらいにパラジュクファッションのどこかの雑誌とかテレビに見て であれ、何これえ可愛 い, いと思ってイタリアはないの？世界ですね。綺麗だなえ。素晴らしい。変わってるで変わってる。いい意味ですよ。 すげーオリジナリティーが持ってるし日本人ホントしかできない場所を着てた気がするねその時期はホントそれがずっと憧れて私の夢だったのねリリアンのアクセスリーとかシークを持ってで好きなドレスで一日日曜日ハルズークに過ごしたいやっとこの時期が来ましたイエーイ<笑> 実はデ、ね、レスがめっちゃいいデレスではないけど15歳の時は聴いてたものだから、まあ、それ思い出っていうか本当大事な思い出だからそれ選んだちゃんとめっちゃ考えてるんですよ今回できましたのでぜひこれを見てくださいせーのポン<笑>今日は珍しくて「ロリータファッション」聴いてみました<笑>じゃん 恥ずかしいや10年ぶりロリータの空港来てて実は、ね、これは15歳の時は持ってたんですよ日本までまで持ってきてで実はねブランドとかではなくて高校の時はロリータファッション着たかったんですけどイタリアはなかなか見つからなくて超高くて。 あのレプリカを作りましたよ<笑>そういうレプリカなんだけど超大事にしてたんですよ初めてのロリータ服だったから、うん、で今日は、えー、とちょっと雨なんだけど15歳の時に自分の夢を叶えたいなと思ってもうほんと15歳の時は春宿で一日を過ごしたいなって思って今日は楽しんでいきたいと思いますイェイ よし今竹下通りに着きましたいやー懐かしい感じするねずっと若い時に雑誌とか本とかに見てて憧れたの場所ですよね憧れてるんですよで今はちょっとやっぱり変わってるんだけど まあ結構面白いお店とか美味しいタピオカとか飲めるから昔はクレープだったけど今はねタピオカは超人気だからタピオカも飲もうかなって思ってますあんまり食べるって言うんだ食べよう食べよう Thank <music> you. でかすぎるよこれすごい。マジででか 目の前にいるんだけど結構ねこれはね昔からあるよねで、ね、ちょっと中身がいろんなお水がしまったりとか変わったりとかしたんだけど B1 のところはそのゴスローリーとかパンクとかビジュアル系のファッションはまだ色んなお水が入ってますのでまあなってるので結構それは嬉しいですねあとはビビンのお店もあるからそう たですねえー、っとやっぱり今の春食ファッションはね全然違う昔と全然違うし神宮シュは誰もいなかったんだけどその新しい若い子たちがその、まあ、昔の春食ファッションと違って今のファッションと、まあ、ちょっと派手なファッションをやったりとかちょっと新しい春色ファッションな感じになって。 てるる気がすすんですねまあ本当憧れててあとはね自分の好きなやつは愛さんの「パラダイスキスのこのシーンが撮りましたよちょっと分かるよ、ね、そここからゆりかさんゆかりさんが逃げてそのパンクボーイが嵐くんラシがあの撮りに行ったんですよで懐かしい<笑>そう 原宿ね、なんか外国になんか人気になったのは、アブリル・ラビンニュとか、あと、昔は、グエン・ステファニーとか、すごく人気になりましたんですね。で、多分そこから原宿ガールはもうスタイルですね、もう生き方みたい。で、スライはずっと憧れて、15歳はもう今と変わんないぐらい。ただ1回ちょっと休んで まあ大人だ<笑>と思ってたんだけど<笑>やっぱりあ寂しかったねって毎回なんかあ、たまに日曜日で、30ぐらいこんなファッションでやりたいなと思ってあやっぱり気持ち悪 い, いいよね<笑>恥ずかしい<笑><笑>裏腹、あ、恥ずかだ ね,、はいそうだね<笑> あとあ、ねえーいいえー、ちょっと先、ね そうやなうん、楽しみ方変わったね。 今日は私の宝物も持ってきました。これです。ケラーマニアクです。ずっとコレクションしてます。九十八年ぐらいかな。そう。用紙はね、私の大好きな土屋アナさんです。いやあ、<笑><笑><笑>これがイタリアのイベントに。 それを買ってからもうホンたまらなかったねこの世界に入りたいって思って一番最初日本に来た時に本当一番最初の場所っていうかは原宿駅だったすごくやっぱり心が原宿があるかもしれないですこれもかでなんかファッションの勉強したりとか興味が持ってきたので最近私もちょっとファッションにも頑張りたいなって 思ってます。ということで、今日は以上です。皆さん、どうでしたかえロリータのファンとかいますか私はね、正直、私似合わないと思う。本当に。体ね、スポーツやってたから、ちょっと大きいですね。おっぱいこれ見えないけど、ちょちょパー<笑>パーってロリータあんまり合わないなって思ってるんだから、あんまり着ないけど、楽しかったねって思ってます。<笑>はい コメントしてください。あとはいいねボタンしてチャンネル登録をお願いいたします。じゃあまたねバイバイチャオー